それができるのであれば、こんなみっともない国になっていなかったのではないでしょうか。どうも、政治いろいろの学部です。コリア・レポート編集長のピョン・ジン・イル氏がヤフーニュースにコラムを寄せています。文章が長いので、一部割愛して紹介させていただきます。それではいきますね。 韓国は長年トラウマだった半日から国日にシフトする傾向にある。G7 先進国首脳会議拡大会議である G11 のメンバーになったことや、全国経済人連合会、全経連の最新レポートで示されているように主要経済指標で日本を追い抜いたこと、さらには映画パラサイトのアカデミー賞受賞や BTS 防弾少年団に象徴される韓流の世界進出に自信を深めたことで、日本の植民地統治時代から引きずっていた日本に対する劣等感が薄れ、対等意識が対等してきたことによる。明日15日、韓国は幸福節解放記念日を迎えるが、実は国日を今から40年前の幸福節、 記念式典で強調していた大統領がいる。歴代大統領の中で最も不人気かつ悪名高い軍人出身のチョン・ドファン氏である。クーデターで政権を奪取したチョン・ドファン氏はこの記念式典での演説で我々は国を失った民族の地辱をめぐり日本の帝国主義を責めるべきではなく当時の情勢、国内的な団結、 国力の弱さなど、我々自らの責任を厳しく、自責する姿勢が必要であると述べていた。チョン氏はまた翌年の式典でも。異民族支配の苦痛と侮辱を再び経験しないため、確実な。保障は我々を支配した。国よりも暮らしやすい国。国より不況な国を作り上げる。道しかありえないと国日を強調していた。チョン氏の対日感は？ 同期の桜でもある後継者ののてう元大統領にも引き継がれ、の大統領も1990年6月に来日した際、日本の国会での演説で、我々は国家を守ることができなかった自らを反省するのみであり、過去を振り返って誰かを咎めたり恨んだりはしないと語っていた。1960年、世界で最も貧しかった韓国が、 60年目にして国内総生産 GDP が世界10位貿易規模が世界9位輸出が世界7位の先進国となったのは反日のお題目を唱えたからではなく国日の協力と学習によるものだと著書は書いている金沢大学で経済学部教授だった日本経済の専門家でもあるチョン教授は著書の中で 失われた30年を経て右翼化の道を急ぐ日本に対して文政権のように反日感情で顔をあからめていては決して国日はできないと指摘し韓国の生存と未来のため必要ならば日本と同行し同行を通じて初めて日本を克服することができると反日から国日への転換の必要性を説いている日本では嫌韓反韓記事 書籍が乱舞しているが、日本が国間にシフトするのはいつの日になるやら。とのことです。長い文章で書いていますが、要約すると、韓国はすでに日本と対等の地位まで上りつつある。これまでのように反日はやめて、日本を乗り越えるべく、国日に力を注いでいこうということでしょう。まず記事の中で、ピョン氏は、 チョン・ドファン元大統領が40年前に国日を唱えたと紹介しています。そして、ノテウ元大統領もこれを引き継いだとしています。この事実から類推すると、国日という考えは、昨日今日、ほっと出てきたということではないということになります。ピョン氏、そしてこの記事に出てくる韓国の指揮者とやらの人々は、今こそ国日をと、 国日をいかにも今思いついたことでこれから始めるのだと言わんばかりのコメントを出していますが、現実は違います。チョン・ドファン、ノテウ元大統領の言葉を鑑みれば、韓国は40年間国日を追い求め続け、そして今でもできていないというのが現実でしょう。朝鮮時代の水車の話を思い出しますね。朝鮮時代の水車の話とは、 どこまでが自立なのかどうかはわかりませんが、残された文献から推察すると、ほぼ自立であろうと思われる話で、朝鮮半島における水車導入に関連した話です。高麗市、朝鮮王朝実録という文献に残された記録を見ると、1300年代にはすでに水車という言葉が出てきます。1400年代に入り、日本の水車がすごいという報告がなされ、 以降幾度となく水車の導入を試みますがことごとく失敗なんと最初の規律から500年余り経過した1881年の記録にも日本の水車を視察という記録があるという話です水車の話はどこまでが事実なのか分かりかねる話ではありますが巧みを見下す傾向にあること長年世界でも有数の最貧国であったこと。 農業生産率も低かったであろうと想像できることなどからほぼ事実なのではないかと思われるわけです国日の話も水車の話と似たりよったりなのでしょうこの40年間幾度 と, となく国日国日と唱え続け一度として成功していないというのが事実としてまず間違いありませんいわゆるホワイト国外しの際に文大統領が 二度と日本に負けないと息巻いたこととほぼ同じなのでしょうね。ピョン氏は反日から国日にシフトする傾向にあるという持論に信憑性を持たせるためでしょうか。韓国が G11 のメンバーになったと言っていますが、これは大嘘です。G11 という枠組みは存在しません。これはアメリカトランプ元大統領が急速に拡大する中国を包囲するために、 G7 に加え、ロシア、オーストラリア、インド、韓国を加えて G11 にしてはどうかと持ちかけたことに由来します。現実はどうかというと、この構想にはドイツ、日本が反対、今もって G11 という枠組みは現実になっていません。アメリカはその後、G11 構想を口にすることはありませんでした。G11 構想を補完いや、 もしかするとそれ以上に強力な中国包囲網であるクワッド構想が現実のものとなったため、やっぱり韓国なんか不要だという考えに落ち着いたのです。韓国人の様式美と言っていいのですが、韓国人が自分の国を誇らしいと言い出すとき、ほぼ 100% と言っていいくらい、その根拠は嘘か勘違いです。この G11 構想はその一つの例にすぎません。 韓国が国日を実現できるとすれば、それはまずこういう嘘や勘違いに根拠を求めることをやめ、自立現実としっかり向き合うことができるのが必須条件ですが、まあそんな日は来ないでしょうね。日々、現実と戦っているのが韓国人であり、事実を認めてしまえば国自身が崩壊しかねないのが韓国という国ですからね。は記事の最後を 日本が国間にシフトするのはいつの日になるやらと書いていますが、そんな日は永遠に来ません。国という字は頑張って打ち勝つことを意味します。下国上、克服という言葉を見ればわかるでしょうか。下国上とは下が上に打ち勝つことの意味ですし、克服とは努力してこんなに打ち勝つという意味です。日本が努力して韓国に打ち勝つという意味である国間とは 現時点で日本よりり韓国がが上とといいいううことを意意味味し、そっっった意味においててなど天地がひっくり返ってもありえないのです。もっと言えば日本は反感でもありません。ただひたすらこの厄介な隣国にほとほと嫌気がさしている嫌韓でしかありません。と同時に韓国に努力して打ち勝つなどということは永遠に不可能なことですので国日も絶対にあり得ないと断言してもよいのではないでしょうか。